たけしさんのセッションを受けさせていただくのは今日が3度目でした。初めて参加させていただいたときは4年前に自殺した父への思い、後悔みたいなもやもやがずっと心の中に残っていました。そんな心の重たさをたけしさんは会ったその日の最初のセッションの一度でさーっと取り去ってくれました。また、たけしさんに初めてお会いした日は 偶然にも子宮にいくつか疾患が見つかり落ち込んでいた翌日でした。貧血や不正出血もあり体調不良を感じることもありました。ここのところなんだかわからなかった体の不調もこれが当たり前だと思い込んでいた体の重だるさもセッションを重ねるにつれてどんどん軽くなっていきとても驚いています。 子宮内膜症、子宮腺筋症の診断に落ち込んでいた気持ちが少し先になる次の検査が楽しみな思いに変わっているから不思議です。きっとこれって不安な思いがなくなっているんだと思います。そして何よりも嬉しい変化は一緒に住んでいる家族の変化がたくさん見られるようになったことです。転んで歩けなくなってしまった祖母が急に歩けるようになったり、 母の笑顔の回数が増えたり、セッションを受けさせていただいているのは私なのに、周りにいる家族にも、たけしさんの素晴らしいパワーが伝播しているのかと思うと、とっても嬉しくてびっくりです。気づくと、私も自然と笑顔が増えているのかなと感じています。この奇跡のような出会いに日々感謝しながら、引き続きセッションを受けさせていただき、自分自身も努力し、変えていきたいです。 たけしさん、たけし軍団の皆様、これからもずっとよろしくお願いいたします。